シプリアニ誰だどうやってこの番号をやろうと思えばできないことなんてなくってよ。あなただってご存知でしょ、ミスター・シプリアニ。あなたに助けてほしいことがあります。十分なお礼はしますわ。私のマンションまで来ていただける、トーリントンよ。 大柄でタフな人だと聞きましたけどそうは見えませんねそれはどうも愛のない生活がどういうものなのかご存知ミスター・トニーそれは憎しみとともに生きるということ深みのある言葉だな 私の望むことは一つある男の破滅です破滅よただの死ではないわ彼と彼の葬式が追い込まれ屈辱にまみれながら破滅するようが見たいのです彼の苦しみが欲しいのそうかい破滅させて欲しいのは私の夫である カセンもちろん引き受けていただけたら十分なお礼はしますわ断ったらそれはないわなぜならあなたは私以上に狩りに死んでほしいはずだから実際すでにあなたは相当な打撃を与えてるじゃないミスター・シプリアに。 それにも懲りずさらに武器を揃えてるようですけれどあの愚かな男からその武器を盗み出してほしいのですそれではごきげんようミスター・トニー 主人は血管を浮かせて怒っていたわ主人も手下たちも自分のバカさを棚にあげてね何よりだ次は何がお望みだ主人の貸しのから大量の現金が動きますそのお金を全て燃やしてほしいの俺なら金をを使い道を考えるがね。お金が燃えるのを見せつけることに意味があるの 分かったよ。いつ動くんだもう動き始めてるわ。今頃カシノを出たはず。時間がありません。誰かいるかミスター・トーニー、少しだけ待って。主人は怒り狂ってるわ。 どうしてあなたがあれだけ正確な時間や場所を知っていたのかって。あんたの旦那もバカじゃねえ。すぐに気づくだろう。あの人の手下も、そこいらの中年女みたいにゴシップが好きな連中だから、面白い噂の種でも提供してあげましょう。どこに行くんだオペラよ。オペラ俺がか冗談だろ。バカなことを言わないで、オペラを嫌いな人なんて存在しないわ。 私の車を回してくださるあなたのタクシードを買いに行きましょう。もうすぐ開園の時間よ。あまり時間はないわ。私を悪い女と思ってるでしょうね。いやお姫様、俺だって聖人じゃない。そうね。聖人なら私なんかとは関わらなかったでしょうね。 うちの主人は侍なの。とても強いわ。でも、とても悪い男。あの人は、自分がリバーチーシティで若頭になるためだけに私と結婚したの。一度も愛されたことなんてないわ。部下といる方がよほど好きなのでしょう。お分かりかしら。ザンナがあんたのことに気づいたら間違いなく殺されるだろうな。私の精神など、どうでもいいことだただ自由が欲しいの。サトリってやつかな 助けてトニー早くここから逃げましょう私を助けて助けているかいお風呂よトニーさんあまり時間がないわ これまでのこと、すべて主人に知られました。すぐに現れるでしょう。私とあなたを殺しに。ここで待つつもりはねえ。奴は今どこだ今はベルヴィールよ。兵を集めているはずです。もうすぐここに来るでしょう。さようなら、お姫様。無事を祈っています、トニーさん。ご分を。 ああ、トシコ、すべて終わったぜ。ええ。ええ、知っています。ミスター・トニー。ああ、うん。あんたの勝ちだ。あんたの望み通りだ。すべてうまくいった。ありがとう。そうね。ほんとに素晴らしいわ。それじゃあ、補修をいただこうか。 私たちは二人とも愚かな人殺しだね、ミスター・トーニー。まあ、そうだな。この世界に生きていると、魂がすり減っていくみたい。そうは思いません、ミスター・トーニー。かもな。だが今はもう自由だ。コスタリカでも、アルバでも、どこへでも行ける。やり直せるさ、それが望みだろ。 バーカンスという気分じゃないのミスター・トニーすべてを失ったわそう自ら望んだ通りにねもうこれ以上望むことはありませんあとは本当の自由ださようならトニーさん